こんにちは、アブです。今日はですね、日本の景気が悪くなったら、僕たちの生活にどんな影響があるのって話をしていこうかなと思ってます。えー、コロナウイルスの影響でコロナショックって言われていて、日本の平均株価が2万4000から2万1000に落ちたりだとか、えー、ニューヨークのダウ平均がバーッと落ちて、今最高値を更新したにも関かかわらずバコーンと落ちて、やばいんじゃないのっていうふうに、えー、日本の景気と、えー、世界の景気、えー、世界の経済がやばいよっていうふうに今言われてると思います。 で、じゃあ実際僕たちの生活にこれがどういう影響が、えー、起こるのか実際わ、えー、かってる方もしくはわからない方結構いらっしゃると思うんですけどもその中でどう変化していくのかって話をしていこうと思います、えー、実際4つに分けて今日はお話をしていくんですけども1つ目が景気、えー、が悪くなると物を買えなくなるっていうところですね2つ目が会社の業績が悪くなる3つ目が給料が上がらないので失業率も増えると 4つ目が治安が悪くなるっていうところを詳しく解説していこうかなと思ってます。僕のチャンネルではこうしたミニマルな生活だとか世界情勢の話をしながら世界各国を転々としていく生活の話をしていますと。プラスフリーランスとしていろんなところでパソコンで生活しながら仕事をしていくっていう方法をまとめてます。よかったらチャンネル登録していただいて別の動画も見ていただければなと思います。まず今日の話なんですけれども景気が悪くなったらどうなるのかって話ですよね。 正直、皆さんあの、日本の GDP がマイナス 6.3% だとか、えー、コロナショックで日本の平均株価が下がってるよっていうふうに言われたとき、どういうふうに思いましたか、あ、へ日本って下がってるんだ、どうしようかなっていうような一と言で考えてるかなっていうふうにぼ思ってます。僕自身もそんなに日本の経済について、えーまあめ、めちゃめちゃ勉強してるってわけではないんですけど、そこそこ勉強してるんですけども、あ、下がったんだっていうようなのが第一印象で。 ただ実際いろいろと考えてみるとやばいんじゃないのと思って今日は動画を作ってみました。えー、僕と一緒にですね、あの、勉強しながら、ぜひぜひあの、あ、こういう見方もあるんだなというふうに思っていただければなと思います。えー、先に言うと、僕は別にアナリストでもないし、経済学者でもないんで、そういったところを踏まえて、まあこういうふうな現状もある一つの見方としてあるんだよっていうふうに見ていただければなと思います。プラス、この動画はですね、ノー脳科と脳編集でお届けしてるんで、間違ったところもあると思います。よかったら、あのね、 修正していただいて、あの、あ、こういう風な見方もあるし、ああいう風な見方もあるんだなっていうようなエンタメとして見ていただければと思います。まず一つ目、景気が悪くなるとどうなるのかっていうと、物が買えなくなります。これ実は今、ちょっとずつ起きてる現象なんですよ。今日本で流行ってるのってミニマリストだとか、コストパフォーマンスの良 い, い生活だとかって、ちょこっとずつ流行ってますよね。僕もそういった配信をしてるんですけども、実はこれって、あのデフレーションの影響も結構大きいんです。 デフレって何かっていうと、物の、えー、価格が下がってる状態ですよね。ただ物の価格って下がってるようには見えてるんですけれども、正直、日本ってかなりの円安になってるんですよ。え海外から見ると、日本 の, あの価値が、日本円の価値が下がってるんで、海外からいろんな観光客が来て、あ日本安いから爆買いしてるっていうような状況になってるんです。でただ昔、3年4年前ぐらいの爆買いって、結構日本の人って間違って、えー 感じてるのが、日本のプロダクトがめちゃくちゃいい。日本のものづくりが最強だから、海外からいろんな人たちが来てるっていう風に思ってる人もめちゃくちゃ多かったんですよ。ただ、ただ正直あの、日本のプロダクトはめちゃくちゃいいんですけれども、日本の価値、日本円の価値が下がってるから爆買いしてるっていう風に見ないといけなかったんですよ。 そういったところでデフレーションが起きていて、日本の円安が起きてて、日本のえ価値、日本への価値が下がっているからこそめちゃくちゃ来てたっていうのを、え頭に入れておかないといけないと。で、プラス僕たち の, あの生活に影響してるところなんですけども、ミニマルの生活が流行ってる理由は、実際そのね、消費が物からこと、大体、えブランド品にかけるようなお金の使い方ではなくて、え経済だとか、え経済じゃない。 経験だとか、旅行だとかに使う、ことに使う、お金を使うっていうのが主流になってきてるっていうトレンドもあるんですが、実際のところ、物にお金をかけるぐらいの給料がなくなってきてるっていうのが大きなポイントです。例えば、日本の今、東京に住まれている女性の貧困率ってめちゃくちゃ上がっていて、3人に1人が、3人に1人の女性が貧困だっていうふうに言われてるぐらいなんですよ。 これ、え、本当なのっていうふうに思ったりしませんかただ実際よく考えてみると結構やばくて。例えば契約社員で女性が働いていて手取りが15万円ですと。で、東京の家賃ってめちゃくちゃ高いじゃないですか。だいたい10万円だとか、まあ7万円、安くて7万円だとかしますよねで。10万円で済んだとしたら手取りがもう5万円しか残ってないわけですよ。そこから奨学金の返済だとか、月々の保険代だとか、スマホ代だとかっていうふうに光熱費だとか、 払っていくと、もう手元に残らないっていうのが今の現状になってるんです。で、そこから行くと、例えば風俗のアルバイトしたりだとか、夜のアルバイトしたりだとか、キャバから行ったりっていうような形で、今はもうダブルワークしないとやっていけないっていうのが現状になったりするんですね。これが今、東京で起きてる、東京近郊で起きてる女性の貧困問題になってるんです。もう男性もしっかりで結構ね、あんまり給料が上がってないですよね。 今平均の年収が420万円というふうに言われているぐらいで。で、全体、日本全体の平均なんで、それがやっぱり新卒だとかになるとあんまり給料って上がらないんですよね。上がらないにもかかわらず家賃結構かかるし、で、高熱費もかかるし、っなってくると、他に物が、物を買えないっていうのが現状になっています。もうこの一つ目のポイント、景気が悪くなると物にお金を使えない。物が買えないっていう現象が今もう間近に起きてるっていうところです。 これ結構危ないところなんですよね。これをやっぱり、何て言うんですかね。ああ、これ普通にお金かけれないんだっていう風に思ってるんじゃなくて、今後どうなっていくのかっていうのを見ながら予想していかないといけないっていうのがあります。二つ目、えー、景気悪くなると何が起こるかっていうと、えー、会社の業績が下がるというところです。物が買えないと、やっぱり消費が促されないんですよね。なんで国内の消費がどんどんどんどん下がっていきます。えー、今、インバウンドだとか爆買いだとかっていうことで中国の方だとか韓国の方結構 来ていただいていててろんな消費が促されてましたただ実際今コロナの影響で中国人の観光客、えー、シャットアウトとか韓国人の観光客の方は来ないでくださいというような形になってきてどんどんどんどん自粛になってますそのおかげで消費が内需の消費内需がですねどんどんどんどん下がってるんですよ消費が下がってるんでどんどんどんどん物が売れなくなるとなってくると、えー、日本の企業も大ダメージを、えー、受けて どんどんどんどん観光地だとかホテルだとかホテルに付随するお土産屋さんだとか飲食店だとかもどんどんどんどんやばい感じになってきてますでコンサートが中心になってますしプラスイベントもどんどん中心になってるんでイベントなんてやばいですよねイベントの主催者側なんてイベントの場所を、えー、予約しててでイベントの使用料を払わないといけないしでイベントに呼んでいたあのゲストの方だとか、えー コンサートであれば、有名なアーティストだとかに、アーティストの違約金だとかも払わないといけないとなってくると、もう運営側はもうお金が残らないぐらいやばい状況になってるっていうのが現状です。で、どんどんどんどん日本の企業も下がって、業績も下がっていくし、やばいっていうのが現状になってるんですよね。で、じゃあ実際その株価にどう影響してるかっていうところなんですけども、実は日経平均株価って2万円台でなかなか高水準を維持してます。 で、2万4000から2万1000下がったにもかかわらず、まあ2万円台だから、めちゃくちゃいいよねっていうふうな見方もあるんですが、これにちょっとした落とし穴があるんです。実は日本の株って今、あの株高にはなってるんですけども、ちょっとね、いろいろと複雑なところがあるんですよ。えー、2つのポイントがあって、えー、1つ目は、あの、年金機構、政府機関がですね、年金を使って日本の国内株を結構買ってるっていうのがあります。これによって数兆円の額が、えー、年金から動いて、 日本の国内 の, あの上場株をどどどどんどんんどん買っ て, るっているうのがあります日本の株を日本の政府機関が普通に買うとやっぱり物の値段って上がりますよね株価。株を買われてるんでその分値段が上がっていくっていうのが釣り上がってるっていうのが現象にあるっていうのが一つ目のポイント。で、二つ目のポイントは何かっていうと日銀も毎年6兆円単位で ETF っていうのを買ってます。これ何かっていうと上場信託なんですけども間接的にですね 新宅っていうセット商品を日本の株、日銀が購入してるんで、日本の株もまた釣り上がってるという感じですね。もう株を直接購入してるわけじゃなくて、新宅っていう商品を購入してるんで、まあ、直接買ってるってわけではないんです。間接的に ETF を買ってるんで、6兆円、毎年6兆円で釣り込めば釣込むほど、それはねあの、株価は上がってきますよ。で、全体的には20兆円以上も投資されてるというふうに言われてると。 いう、この二つのポイントがあって、年金機構が、年金、独立共産方針の年金の積み立てを使っているというのが一つと、二つ目に日銀が混じしているというところで日本の平均株価がポーッと上がっているというところがあります。で、プラス、まあ、いろいろと、ね、今後ね、日本のね、あの行政のことを考えると、今、少子化でやばいよとか、えー 人口減少がとか、毎年40万人、えー、去年になって40万人の方が亡くなってて、えー、減少してるにも関わらず、やばいんじゃないのとか、国債がっていう話、1000兆円の国債がって話を見ていくと、今後超やばいなっていうふうに危機感を抱くのは僕だけじゃないとは思います。っていうところで、今後やばいよっていうのが今の状況です。やばいですよね、本当に。で、給料も上がらないし、貧困も増えてきたっていうところで、うん、あの給料も上がってないっていうところですよね。 さっきも言ったんですけれどもあの、中国からインバウンドで来ている人たちが内需を動かしているというところもあるんですけれども、3番目のポイントで給料が上がらない、東京で貧困女子が増えている、女性が増えているというところもあるんですが、すごくやばい状況になっていると。で、こうなってくると、失業率もどんどんどんどん増えてきます。例えば、メガバンクのみずほだったりだとか、別の住友の銀行だったりするところもあるんですけれども、自主退、 職で10万人の人員削減をしますっていうような発表を数年前にしましたよねそういったところでどんど ん, どんどん人件費を削減しようと今企業が動いてますそうなってくるともちろん失業率も増えて失業者も増えて失業率も増えてど ん, どんどんどんどん失業率が上がってやばい状態になるというのが目に見えているってうところが3つ目のポイントです4つ目なんですけれども治安が悪くなるこれ今後日本にどんどん起こってくるかなと思うんですけれども治安がどんどん悪くなってきます 日本ってこれまで数年前までめちゃくちゃ治安いい国っていうふうに言われてましたねえ盗、ー、撮が取れていてえ強、ー、盗だとか犯罪だとかっていうのは件数がめちゃくちゃ少ないっていうふうに言われてましたただ今後ですねあの貧困が続いていく失業率が増えていくってなるともうやっぱり自分は自分の身を守らないといけないっていうふうに防衛反応防衛本能が働いてどんどんどんどんストレスが溜まっていく ストレスを溜めていろんな方に迷惑をかけるというようなこともどんどん今後起きてくるんじゃないかなというところです4つ目は治安が悪くなっていくというところですねこれやばいですよね1つ目のポイントをおさらいすると物は買わなくなっていくで2つ目が会社の業績が悪くなっていくと。 で3つ目が給料が上がらず失業率も増えて4つ目にどんどん治安が悪くなっていくるんじゃないかなっていうところです。景気が悪くなると僕たちの影響、僕たちの生活にこれぐらい影響がかかってくるんですよね。そうなってくるのが目に見えていて、じゃあ、じゃあ実際我々は何をしたらいいのっていうところですよね。我々はじゃあこの不景気に備えて何したらいいんですかっていうところです。 僕も今いろいろと準備をしていて、で、昔からあの、アブローダーっていう名前で活動している理由がその一つなんですけども、海外移住、海外に行く人っていう意味でアブローダーっていうのを使ってます。ゴーイングアブロードっていうふうに、えー、造語、ゴーイングアブロードっていう言葉から造語でアブローダー、海外に行く人っていう形で作ってるんですけども、やっぱり今後、海外にリスク分散をしないといけないっていうところですよね。もう今後の日本を考えるとやばいと。 いうところで、僕は3つ今対策をしてます。1つ目は、身軽に、ミニマルに生活しておくこと。固定費をかけずに生活してます。家賃だとかもそんなに高いの使ってないですし、プラス生活費もめちゃくちゃ安いと。月8万円ぐらいで生活してますよっていうのは、このね、今後の日本のデフォルト、日本が破綻した、最悪の場合、破綻する場合があるじゃないですか。それに向けてミニマルに生活しておくっていうのが1つ目のポイント。 二つ目のポイントは個人でで稼ぐ方法を知っておくとというところですやっぱり会社は自分を守ってくれない今までは守ってくれましたけどこれからは絶対守ってくれないっていうふうにあもう守ってくれないものだと思って自分がどういうふうに活動していくのかビジネスをしていくのか自分をどう守っていくのか自分の生活費は自分で稼ぎましょうねっていうところで2つ目のポイントは自分で稼ぐ方法を知っておくいうことです で3つ目なんですけれども日本が危なくなった時に海外に生活する海外で生活するっていう選択肢を作るっていうところがポイントですリスク分散っていうような形でポートフォリオを作りましょうっていう投資の考え方があります例えば円で預金するっていうのも一つなんですけれどもそれ以外に株を持ってたりだとか投資信託を持ってたり不動産を持ってたりっていうようないろいろと分散させておくことによってリスクを分散していくっていうのが 投資の考え方なんですけども、そういった意味で、日本円ではなくて、例えばフィリピンのペソ持ってたりだとか、アメリカのドル持ってたりだとかっていうのは、イギリスのポンド持ってたりっていうような分散をさせておくっていうのも結構いいポイントになってきます。今後ですね、いろんな形で僕も今、フリーランスの合宿を海外でやったりっていうようなこともありますし、海外、日本以外のコストパフォーマンスのいい生活の仕方っていうのもまとめてたりします。 そういった理由は何でかっていうと、海外でも生活する方法があるよっていうのを皆さんに知っていただきたいなっていうのが一つとで、選択肢の一つとして、海外でも生活できるよとか、こういう生活もあるよとか、福岡ではこんなコストパフォーマンスのいいお金のかからなくて贅沢ができるような生活がありますよっていうのを放送したくて、お伝えしたくて、どんどんどんどんやってます。今後もですね、こういった形でいろんなところに行きながら、どうやったら、 ね、このね、不景気を乗り越えていけるのかっていうところを発信していこうかなと思ってます。え個人的にはですね、ちょっとね、今、あフィリピンのセブ島に移住したりだとか、あとはジョージアですね、ジョージアの飛び出しだとかも結構ね、おすすめなんで、そういったところに行って、で、生活して、その生活を配信していこうかなと思ってます。今日はですね、日本の景気が悪くなったらどうなるのって話をしていきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、あやっぱ難しいですね。経済の話になると。 やっぱり自分の中で頭に入れて、自分でそれを吐き出すというか。 わかりやすく説明するっていうのは結構難しいなと思いながらもやってみました。いかがだったでしょうか今後もね、いろいろと情報収集しながらわかりやすく説明できるようにトレーニングを積んでいきます。僕もね、全然トーク力がないんですけども、これをね、何回も続けていくことによってアウトプット力がついたりだとかするんで、そういったところでぜひぜひ応援していただければなと思います。今日の動画いかがだったでしょうかいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。